塩子組です私たちは千葉県調子市そして隣の茨城県上須市を中心に活動しておりますえ今日尾身川よさこいえこんないい天気になりまして私たちも嬉しいですえ塩子組みんな笑顔いっぱい元気いっぱい皆様に勇気と愛を届けたいと思います精一杯踊りますご声援よろしくお願いいたします それでは参ります。黒潮美優、塩小組、そう。 お礼をします。気をつけ礼あういすありがとうございました。